お花紙を使って L、M、S サイズの金魚を作りましょう L サイズは白いお花紙1枚赤いお花紙2枚お花紙と同じぐらいの大きさの新聞紙1枚を使いますまず白いお花紙で目玉を作りますお花紙を半分に裂きます手のひらに水のりをつけて お花紙を挟み丸めます糊をつけすぎないように気をつけましょう糊が足りなくてまとまらない場合は少しずつ足しましょう綺麗な玉になったら押しつぶしておはじきのような形にしますこれを2つ作ったら乾かしておきます赤いお花紙を2枚重ねて縦長に置きます お花紙の手前の部分に少し糊をつけます。丸めた新聞紙を真ん中より少しずらしておきます。それを手前から向こうへくるくると包んでいき、最後に少し糊をつけて留めます。お花紙の端が手前にくるようにして、両側を平らに折ります。 真ん中をつぶさないように軽く持ったら、端の部分を向こうからこちらにねじります。短い方は糊をつけて貼ります。こちらが頭になります。長い方はねじる部分に軽く糊をつけてから、反対側と同じように向こうからこちらにねじります。こちらが尾びれになります。 三角に切り取って。お花紙の端の部分を開き。三つに分かれたような形にします。切り取った残りの部分で。腹びれを作ります。三角二つを。このような形に貼り合わせておきます。 背びれは三角の長い辺に糊をつけ、背中の真ん中に貼ります。その後でお腹の真ん中に糊をつけて、腹びれを貼ります。乾かしておいた白目の真ん中に黒マジックで目玉を書きます。 金魚の頭にボンドで目玉を貼り付けます形を整えて出来上がりです M サイズの材料は白いお花紙1分の1枚と赤いお花紙1枚新聞紙は お花紙1 2枚くらいの大きさです目玉は白いお花紙を半分に切って丸めます体は赤いお花紙を半分に折ったら M サイズの場合は横長に置きます L サイズのように縦長に置くと端をねじった時に破れやすくなります お花紙の置き方以外は L サイズの時と同じようにして作ります。S サイズの材料は白いお花紙1 4分の1枚と赤いお花紙1 2分の1枚、新聞紙は 紙四分 1/4 ぐらいの大きさです作り方は L サイズと同じですが半分に折ってから縦長に置いて作ってくださいこれで L、M、S の金魚ができましたこれくらいの大きさの差ができますサイズを変えて親子にしたりお花紙の色をオレンジや黒など変えたりして作ってみましょう水色や青のお花紙を下に貼って水の中を泳いでいるように飾りましょう